虫を増やしましょう。 水生動物学研究室主催の太田金也です。今回も皆さんに金魚の発生学実験について解説していきます。前回は不可視魚の観察方法についてでしたが、今回はその不可視魚に与える治療生物の一つゾウリムシについて解説していきます。 金魚に餌を与える時に配慮しなくてはいけない点が2つあります。1つは水を汚さないこと。そしてもう1つは水槽の中のそれぞれの個体にちゃんと餌が行き渡るように与えることです。特に孵化した金魚はまだ小さく水質の悪化や栄養不足で簡単に大量に死んでしまいますので配慮しなくてはいけません。 また飼魚から稚魚に至るまでの過程で体の大きさがどんどん大きくなっていきます。なので発生段階に応じて与える餌も選んでいく必要があります。大きな稚魚や生態であれば大きな餌を与えても問題なく食べます。でも孵化したばっかりの小さな飼魚は口も非常に小さいので大きな餌は食べられません。なのでこのように細かい粉末の人工飼料や生きた微細なブランクトンを飼料として与えます。 人工飼料は容易に購入できますし管理も非常に簡単ですそして人工飼料だけでも上手に買えば金魚は十分に大きくなってくれますしかし生きたプランクトンを餌として与えるメリットはたくさんありますなので我々の研究室ではゾウリムシやアルテミアなどを飼料として飼育して金魚に与えていますそして実際我々の論文の中で登場する金魚の飼料たちはゾウリムシやアルテミアを食べて大きくなりました特にゾウリムシは 上手に増やすことができると、付加して間もない資料を育てる上で便利な治療生物になります。 虫は淡水に住む非常に小さな単細胞真核生物ですこの生き物の大きさであれば孵化して餌を食べ始めたばかりの飼料でも食べることができますまたもともと淡水の生物であるので密度が低ければ金魚と一緒に水槽の中でしばらく生きていますそして水替えが難しい小さな飼料の飼料生物として重宝します 金魚の水槽の中でですね、飼魚の数が少なければ、1日や2日餌を与えなくても、この飼魚たちはですね、水槽の中のゾウリムシを食べてですね、大きくなっていけます。なので、どうしても研究室に出てこれない時などは、この生き物を餌として用いるようにしています。 さてこのゾウリムシを増やす方法をまずはざっくりと見ていきますおそらくインターネット上に金魚やメダカの愛好家の人たちがいろいろな方法を紹介してくれているかと思います私もそういう情報を参考にさせていただいていろいろ試してですね最終的にたどり着いた方法はこの粉末の青汁を用いる方法ですあれこれやったんですが結局これが一番楽だったんですよね 20リッターぐらいの容器を準備してその中に青汁を溶かして入れます使う水は水道水を直接入れていただいて構いませんそこにある程度の密度のゾウリムシが入った水を入れます気温や容器の大きさや容器の置き場所青汁の濃度にもよりますが 2日から4日経つとゾウリムシの密度が上がってきます。なので、このゾウリムシ水をですね、一部ディッシュにとって顕微鏡で確認するかですね、透明の容器に入れてですね、肉眼で水の状態を確認してください。よく見ると小さな粒々が見えるはずです。そうしたらサイフォンで中のゾウリムシを吸い上げて、別の容器に移して金魚の飼魚に与えます。 一連の流れは見ていただいた通りなのですがちょっと説明が簡単すぎたかもしれません、まあ、この説明だとですね一体何匹の金魚のためにどれだけのゾウリムシが必要なのかわからないと思われる方もおられるかと思います確かにご自身で試されたい場合ちょっと参考にならない説明でしたねえなのでおおよその目安として参考にしていただくために私たちの研究室での例をもう少し詳しく述べます 産卵期には毎週100尾から500尾程度の孵化飼料を扱うことになりますそしてこれらの孵化飼料のために20リッターの容器を4つ準備して2日に1度程度それぞれのゾウリムシの密度を確認していますこれらの容器は空調の効いた室内に置いておきますなぜ4つも容器を準備するかというと厳密に管理して飼料が孵化するタイミングに合わせてゾウリムシを増殖させるのが非常に難しいからです でも4つあればどれかの容器の中でゾウリムシが安定的に増殖してるくれるはずですなのでちょうど飼魚が孵化して餌を食べ始めた頃に最も増殖している容器からゾウリムシを採取し餌として用います これら4つの容器のうち毎日どれかの容器で安定的にゾウリムシが増殖している状態に保たれていれば100匹程度の不可飼料の早い時期に与える餌を賄うことができますゾウリムシを与える目的は乾燥飼料やアルテミアを与えたくない場合や死にやすい飼料の時期を早く乗り切ってもらうための餌として用いますなので魚が大きくなってしまえばあんまり必要ありませんなので必要な時に安定 的に増殖してくれればいいのでそれほどゾウリムシが莫大に必要になるといったことにはならないのですおおよそこの容器の大きさと数で今まで問題ありませんでしたでも臨時にどうしても大量のゾウリムシが必要な場合がありますそのような時は青汁の濃度を上げてゾウリムシを培養していますそして温度を25度以上に上げて保つとよりたくさんのゾウリムシが得られるようになります 以前の動画でお見せしたようにですね受精卵は4日ほどで孵化しますそうなると人工受精の結果から4日後に孵化するであろう飼魚の数は大体予測できますなのでこの予測に基づいて事前にゾウリムシが大量に増殖するような環境を作ってあげるように工夫していますさらに補足しておきますこの容器ですが外から見てもわかるぐらい内側に藻類がびっしりついてます 理由はよくわからないのですがこのような環境を保つ方がゾウリムシが安定して増えてくれますと言いますか正直時期に行ってしまうとピカピカの滅菌されたガラス容器の中で厳密にゾウリムシだけをきれいに培養する方法も試したんですけども自分たちの研究室でななどういうわけかうまあんまりうまくいかなかったんですそして試行錯誤していくうちに、まあ、この管理の方法がまあ一番楽だなという結論にたどり着いた次第です。 なのでこの容器の中にはゾウリムシ以外の微生物もたくさん住んでいますそうなると容器の中に一体何が増殖しているのかがちょっと不安になってまいりますなので自分たちは好ましくない微生物が湧いていないかどうかを確認するために水の濁度や色に注意するようにしています例えば青汁を入れたばかりのお水はこのような緑っぽい色をしています この青汁がそのまま残った状態の緑の水を金魚に与えてもまだまだです、ね、ゾウリムシがちゃんと増殖していないので意味がありません。あと時間が経つと藻類の影響で水が緑色になることがあります。この場合中が濁ってゾウリムシが確認しづらいですがよく調べるとちゃんと中にゾウリムシが増殖している場合があります。この場合は餌として与えています。いずれにせよ、 容器の中に増殖している微生物が何者であるかをちゃんと確認して餌として与えるように気を使っていますそして全ての飼魚に十分な数のゾウリムシが行き渡るように午前中にゾウリムシ水を入れた水槽は午後あるいは次の日にゾウリムシの密度を確認するようにしていますそしてゾウリムシが少なくなったら水を汚さない程度にゾウリムシ水を加えるようにしております あと大事な点はあですね、えー、必ず容器に蓋をすることです蓋の種類は通気性を保ちながら外部からあ虫がですね、入ってこないようにできれば何でも構いませんとにかく蓋をするようにしていますどうも蚊はですねこのようなゾウリムシが発生するような水が大好きなようで油断すると必ずどこからともなく飛んできて卵を産みつけに来ます、えー、そして蚊が研究室内やですね飼育室内に飛び交い始めるとも非常に面倒くさいことになります なのでこの一点についてはちゃんと気を使ってですね管理するようにしておりますここでまとめておきますね私たちの研究室で気を使っているのは1容器を複数準備する2ゾウリムの増殖は計画的に3水の濁度や色に注意4絶対に蓋をするこれらの4点です ちょっと説明が後になってしまいましたがこれ私たちのところで使っているゾウリムシの最初の最初の種水の入手先についてです最初の種となるゾウリムシは台湾ゼブラフィッシュコアファシリティアとアカデミアシニカから分けてもらいましたおそらく皆さんの地域にもですねゾウリムシを維持管理している機関があると思いますので探してみてください自然界からゾウリムシをきれいに管理する方法もあるのですが少し面倒そうだったので私たち はまだ挑戦していままませんた、ま、たチャレンジすする機会があればご報告いたします、はい、え今回はあ私たちの研究室でのゾウリムシの増やし方そして管理の仕方について解説してまいりましたもし皆さんの中でえ自分でゾウリムシを増やして金魚に与えたいと思われる方は是非参考にしてみてくださいそしてわからないことがあったらコメントをください ででは次回予告です。このようにゾウリムシを食べて大きくなった不化飼魚、これらの不化飼魚にはさらに大きくてですね栄養のある餌を与える必要がありますその次の治療生物としてのアルテミア次回はこのアルテミアについて解説していきますのでお待ちくださいそれではまた